普通に溶けるってどういうことなんだろうな焼かったりしょっぱかったりするのになくならないと思いますははちょっと溶けていってるのかるゆらゆらしてるそれがまあ温度だったりこういう濃さだったり今だったらそ、はい、っちの大きさでしょ45的なこれから何でこういう色してる <笑>カラメルが戻ってきました溶かす物質と水の質量とを足したら、まあ、基本的にはと思うんですけど、まあ、そこは僕の指示のミスとかがまあ